ランディ君人形ああ、そりゃあレナの壺だわなレナがサトコやリカちゃんをお持ち帰りしたくなるのはわかる。だが、ランディ君人形だけは理解できないぞ。あんなメガネ親父のどこがいいんだそりゃあレナに直接聞けばいいじゃんどうせ。だって、可愛いんだもん。しか言わないだろうけどさ。レナはよくあそこ。工事現場のとこへ。 宝探しに行くのかちょくちょく見に行くって言ってましたですしかし年頃の女の子がゴミあさりねレナが楽しいならいいんだと思いますですあそこは何だよダムの工事現場だったのかハハ<笑>何年か前に中止になっちゃったけどね みんなで力を合わせて戦いましたです。そうそう。何しろとんでもない話だったんだよ。雛見沢が丸ごとダム湖に沈むことに一方的になってさ。 に時間をかけちゃいましてサトコ便所には貯めてから行け一気に出せて楽で早いぞキャキャ鼻も恥じらう乙女になんて口の聞き方 さてと今日は快速に乗っ取り部員の諸君に是非を問いたい彼前原圭一君を新たな部員として我らの部活動に加えたいのだがいかがだろうかめどはい義なしあ<笑>人民不情が私の相手を務められるかしら 僕も佐渡子も賛成しますですよ全開一致おめでとう前原圭司君君にハエある我が部への入部試験を許可する順を追って説明しろ俺はまだ入るとは言ってないぞ何の部活だ我が部はだな複雑化する社会に対応するため 活動ごとに提案されるな条件時にさる時ははは境あいい逆かからいかにしてレナは弱い者、ね、は, は食い尽くされるのが世の常なのでございますわよ。 みんなでゲームして遊ぶ部活なのです先にことっとくけどママごと遊びみたいなレベルじゃないからね。 一生いっぱいに命がかかってるくらい本気でかかったほうがいいよた楽しくやれればいいじゃないかそうすごむなよ快速第1条狙うのは1位のみ遊びだからなんていういい加減なプレーは許さない快速第2条 そのためにはあらゆる努力をすることが義務付けられておりますのよもちろん僕も頑張りますですレナも弱いけどね精一杯頑張ってるのよし俺も 本気でやってやるぜケイちゃんに一応忠告ねレナも結構えげつないからね 難しいゲームはケイちゃんだけに不利だからね今日は誰にでも分かるゲームにしようスタンダードにトランプのじじ抜きはどうよし受けてやるぜやっぱり罰ゲームがないと思えないよね今回はビリに顔面落書きのケイどう じゃないよ。 切ってみんなに配るね<音楽>じゃあ1まいぬくね。 終盤になればおのずとわかるし最初はどうしようもないよな<音楽>このトランプ結構傷物だろまさかみんなにはその傷で そこに伏せたカードが分かってる快速第2条ですわケイチさんも勝つために最善の努力をなさいませいくつかのカードは特徴的だからケイチんにもすぐ覚えられるよちょ、上等だぜこの程度でハンデになると思うらよ ケ<笑>イちゃんの手札を右から言うぜ349ジャッククイーンーちなみにじじはダイヤの J ェなのですうどうカードを入れ替えたって見え見えですわ上がりです。 こいつらは鬼だレナは鬼じゃないよな。 原点性ね着順がそのままマイナス点トータルで一番少ない人が優勝では圭一はビリなので5ですややっぱりさ綺麗なトランプでやらないと圭一君に不公平だよいいのいいの圭ちゃんだと男だし。 これくらいの逆境は跳ね返せるよね貧民風情は逃げ帰って、涙で枕を濡らすのがお似合いでございますかとよはいと、おおーです たがりましたです。ほしいのは7なんだがこれかな。 ありませんごせん ほらケイちゃん隠さないこの傷が確かダイヤの2だったよねあれあっみーちゃんがカード間違えるなんて珍しいねち違うケイちゃんあんたまさか 言 う, うですの味な真似をするでございますわ圭一一矢報いましたです。 まあ、ビリは確定だけどさ最後にミオンから一本取れたから大満足かなハハハハハハハちゃんが一着になってもトータルビリが確定するんだけど、嫌でしょ。ハハハハハハハハハハハハハハ ワンンチャンス勝てたらケイちゃん1位であたしビリの大逆転なんてどう乗るでしょワンチャンスだとルールを説明しろ。 左手のカードと左手のカードどっちがジョーカーか当てたらけいちゃんの勝ち今後ろに回したときジョーカーを抜いたってことはないだろうなけいちゃんが負けたら反対の手のカードも公開するよそれならオッケーでしょよし乗ってやる あ, ね、ああもちろんだぜ逆転の大チャンスだ ちゃんは右のカードを疑ってる。じゃあ右にする。右。 さすがミヨンだよえっケイキさんは何を言ってるのでございましょうだって左 C ですへえ ケイちゃんはどうして右がジョーカーじゃないって確信できるの右のカードが何かは俺にもわからないさだが左のカードがクローバーの7だってことだけはわかるじゃあ残る右のカードがジョーカーなのじゃありませんこと 必ず左右のどっちかがジョーカーという約束でしょう。あ、まあ、左右のどっちかにジョーカーがあるのは本当だろうな。慶一は考えいいです。うリコちゃん、それってどういう？つまりさ、クローバーのナナはさっき俺が サトコのスペードの7と合わせて捨てたカードなんだよつまりミヨンは捨て札を1枚拾って左のカードに重ねているつまりそうか分かった左のカードをクローバーの7に見せかけているんだね かは左手だ初代部長として私もさまざまなプレイングを見てきたけどケイちゃんあんたはベストだわ。 ベストオブザベストオブザベストあっ、うん、リカちゃんか 何だよ出ない別に俺はインチキしてないだろ先生堂々と理カは慰める時にしか頭を撫でませんのけケイチ一君こんなことってケイちゃんならさ ここまで読んでくれると思ってたよだけ<笑>だったケイちゃんがおてんばさんの早とちりだったなら負けてたのはあたしだったケイちゃんはさこの負けを誇っていいよ 部長園崎美音の名において前原圭一あんたの我が部への入部を許可するこれにて決着本日の優勝はあたし園崎美音栄えあるビリは前原圭一 んちゃんが後ろ手で細工した時またやるんだって思ってドキドキしちゃった圭一さんが正解に触れる直前で止まった時にはかかったって思いましたわ見事に引っかかってくれましたです楽しくなるように。 みんなで盛り上げましたですよお前らみんな鬼だ人で<笑>なしさて、けーちゃんに罰ゲームだね今日は部活の初日だしねソフトに行こうかねいきなり登校拒否になられちゃ困るし 殻の山か捨ててる連中もまさかレナに感謝されてるとは夢にも思わないだろうねあそこさダムの工事現場なんかあったんだろう昔 そりゃ あ, あったよ、戦いが座り込みやったりデモをやったり自分たちの土地がダム湖に沈むんだもんな俺だって戦うだろうな役人どもは本当に一方的だった偉そうで威張ってた金で解決できないと悟ると あららゆる嫌がらせをしてきたんだよいやらしいやつらだったよく勝てたな相手は国だろ村長や村の有力者たちがね方々に陳情した東京にも行ったしいろんな政治家に根回しもしたそうしてるうちに 計画は撤回されたんだよ私たちの完全勝利だった<笑>暴力沙汰とかにはならなかったのか傷害事件とか殺人なかった うちに帰るまで消しちゃダメだからね。分かってるよ。消さねえよ。 大変そそうだからそっとしててあげてねまたアイディアに詰まったわけ今回は締め切りが重なったからねお父さん充電期間がないと大変だから家の中をうろうろしないで表に散歩でも行った方がアイディアが出るんじゃねえの 今回は生活空間がテーマだからお父さんこの家をモチーフにしたいみたいケイチ、屋の中を少しは片付けなさいみっともないぞ ご, ごめんごめん、後で片付けるよケイチ、お夕飯までまだ時間があるから表でも散歩してらっしゃい じゃあそうするかな。 次の部活の時に恩返ししてもらえるかもしれないしな。 よレナ精が出ますな、はああっ圭一君どうしたのこんなところへ事故発生の緊急通報を受け参上しました負傷者はどこでありますか っえランディ君人形がゴミ山に生き埋めになっているとの通報でしたがえななんだびっくりしたケイチ君おどかさないでよ冗談だよレナが一人で困ってるだろうなって思ってさ手伝いに来てやったんだよえっレナのために 冗談だよこっちまで恥ずかしくなるだろうってえ、はあ、冗談ってどこからだろうどこからだろうおれどいたどいたでどこだよランディ君は ほらこの隙間から見えるこりゃあ本当に勢めだなこの山を一人でどけるつもりだったのかその細い腕で 店のランディ君には鎖がついてるけどこれならお持ち帰りできるふうどいてろよ俺がやる くん、レナも手伝えるよ手伝わせて帰って邪魔になるから下がってろってよいしょー でやるなら大野とかノコギリとかがいるかもしれねえ な, いなもういいよケイチくんすごい汗だよそんな無理しなくてもいいよレナのためにやってるだけだ気にするな さすがに休憩こいつは手強いぜ 近いから麦茶とか持ってきてあげるね。 ほら、炎とかがあると便利だって言ったじゃないそそれでねレナ物置からちゃんとナタ持ってきたんだよごごめんちょっとオーバーに驚きすぎたかなあううん こ, こっちこそごめんねごめんね 最後の針は、そのナタじゃないと壊せそうにない。せっかく持ってきてくれたんだし、明日借りるよ、な。うん。何しょんぼりしてるんだよ。明日にはランディ君が掘り出せるんだぜ。そうだよね。えへへ。早くランディ君をお持ち帰りした